こんにちは。筑波大学のアランヤです。これはプログラミングチャレンジ第3回探索法。このビデオは授業概要についてお話しします。では皆さん、今週は探索、えーまあ、ベースのアオゴリズムを勉強します。まあ、主にこの3つのアオゴリズムをします。なんか全探索。 ま あ, あの、ブルートフォースとも言います。あとは、ディバイデン and c o n まあ、二分探索法ですね。最後は、グリーディー法。で、えっ、ー、と、まあ、この三つの方法で、どのように、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジで使われる。っていうことを、まあ、主にいくつかの例で挙げます。で、探索って何かっていうと、まあ、毎日私たちいろいろなことをなんか探しますよね。 あの部屋を出るあときに自転車の買い上げはどこですかとか、まあ、財布はどこ置きましたかとか携帯はどこですかとかですねあの、まあ、探すときには何を探してるかですね目的がありますで次は、えっと、どこで探してるかそれはあの探索空間でいますですねだからあの探索法と言うとアオゴリズム的に考えると 探索空間を、あの、まあ、整理的に一つずつをチェックして、目的地を、えっ、ー、と、探しているっていう意味です。まあ、つまり探索アルゴリスムっていうことが、まあ、すべての可能性をリストして、で、そのリストっていうのは、まあ、普通はループか、えっ、ー、と、まあ、サイキックスとかは使いますね。 で、一つずつをテストして、まあ、あ, あ、いつか正解を見つかる。なお、正解についてなんですけど、なんか、一つの正解しかない問題もあれば、複数の正解の問題もありますので、それを気をつけないといけない。ですね。ある、たまに、えっと、その、正解と今のテストしている案 の, の距離を計算することができます。 まあ、二分三探索ではその距離を使って、えっと、ま、その探索を、なんかその誘導することができます。あと、あの、その、どの順番で探すのは、ま、その順番、なんか探す順番が変わりますので、探す順番がうまく設定すると、探索がすごく早くできます。それは、ま、リー e ィフォーについての話です。ですね。 まあ、実は、あと、もっと複雑な問題でも、なんかその探索法でえっと説明すると、まあ時間がかかるけど、いつか正しい回答を見つかることができます。それはまあ探索法のまあ美しいところ、なんかそのいいところ、便利なところだと思うんですね。で、じゃあ、あの、一般探索法っていうことを考えましょう。まあ一般探索法っていうのは、まず、 あの探索空間、すべての可能な回答をなんかリストしてソートする。ですね。で、そのソートしたリストから i を1にして一番最初の案をチェックする。で、ai をチェックして正しければそれでプログラムが終わった。まあ間違っているならじゃあループをもう一回反復して次 i イコワル2で2番目のあの案をチェックする。 で、次は3番目のアをチェクする。次は4番目のアをチェクする。これはまあ一般探索法といいます。で、その一般探索法はどうやってあともっと改良できるのかです、ね。いくつかの方法があるんですけど、一番最初がその探索空間を、えーとまあ、少なくする、小さくするですねあの。探索法の時間が、えーとまあ、探索空間のサイズ。 によって変わるので探索探索空間が小さければ探索法も早く実行できますですね。あとはなんかそのまあ探す方もなんかそのスマートな探す方を見つかればあごえっとプログラムも早く実行できますですね。最後はまた探索法が探索空間がえっと少なくするからこれはま二回同じものを書いてましたね。こんだけえっと探索法のサイズを考えることは重要です。 じゃあ、あの、まあ、じゃあ、す、すぐなんか例に行きましょう。今回の練習問題の中に、ブラックフライデーっていう練習問題があります。ですね。で、ブラックフライデーが、えっと、問題文を解説すると、n 整数があって、その整数が1から6の間。で、n が、えっと、100。つまり、100個の1から6の整数があります。で、えっと、探したいのは、 その N を整数の中で複数のない重複のない一番高い数字です。例えば A が3545612316この中に重複のないものが4と2ですね。それ以外は全部重複してますね。で、その2つの中に4が高いですので結果が4。じゃあこのプログラムはどうやって えっ、ー、と、解けるのか。まあ、一つの解き方が、あの、カウントアレイ C。C がロ1から6で、なんか1何回重複してる、2何回重複してる、3何回重複してるをカウントするためですね。で、C を書き込むするために、A をループします。A、なんか 4i inA でループすると、なんか A1 が1であれば C1++。 A2 は3であれば C3 が++。A56 であれば6を++。で、A のループが終わったら次は C をループする。で、C をループすると、なんかその、例えば C6 から651なんか逆ループにして、で、えっと CI が1であればそれを 出, 出力する。ですね。で、えっと、まあ、この探索の なんか、自己時間を考えると、A のループがあって、次は C のループがありますね。で、A のループがえっと N なので O of N。で、C のループがえっと6ですので O of 6。なので O of N plus 6になります。これは一つのやり方。もう一つのやり方は、まず A をソートするですね。A をソートすると、なんか一番小さいから一番大きいに並びます。 まあ逆に、なんかその逆でソートができます。一番大きいが最初に、一番小さいは後ろ。で、ソートした後に、6666、5555、111とかですね。同じものは隣同士になるので、ユニークであるかどうかをテストするには、ただ ai と aii プラス1と ai プラス2。その3つを比較すると、ai プラス1がユニークであれば ai と ai プラス2が違います。 ですので、その a のループ1つだけでチェックすることができます。c はいらなくなります。まあ、c がいらないからこれがいいかと思われるけど、でも実際に考えると n が小さいですので、c も小さいですので、ここは sorta が、sort は onlogn なので、この solution2 が onlogn プラス n、つまり solution2 が solution1 と比べてコストが高い。 まあ、コストが高いんですが、まあ、両方の考え方があるので、あの簡単な問題がいくつかの解け方法があるのか考えておくことはとても大事ですね。じゃあ、あのこのいろいろなやり方の考え方を練習しましょう。この入力を検討してください。A が N 整数があって、 n は、まあ a がなんかその混ぜてるんですね。そうとしてない。で、n がえっと1万以下。で、ai が0と10万の間。じゃあ、この4つの課題がどうやって解けるのかを考えてみてください。これはまあ、ブラック、ブラックフライデーと似ているような問題です。課題1が、a の中の最小と最大ですね。課題2が、a の中のケーブル名小さいな値。 課題3が A の中に Largest Gap G G は AI-AJ つまり I と J を探して G が最大の I と J を探してくださいで4が Longest Increasing Subsequence LIS、まあ、つまり最大の上がっているの Subsequence、まあ、例えばこの A を考えると321 3 2 5 1 4 2 3 5 7 6十0これ考えると、このバーがサブシクエンスですね。1,2,3,5,6,7。これは毎回上がっていますね。で、これはなんかその A の中に一番長い の, その上がっているサブシクエンス。もう一つのサブシクエンスが例えば5、そうですね、2,5,7,10。でも、2,5,7,10 の長さは4なので、このサブシクエンスより、 えー、と少ない、小さいですね。じゃあ、この123を解く方法を考えて、次のスライドで、えー、と答えを見せます。いいですかでは、1。えっ、ー、と、A の中の最大と最小値ですね。まあ、普通の考え方は、えっ、ー、と、今すぐ考えるのは、 A を 2, 2回ループするんですね。最大を探すためのループと最小を探すためのまあ実は1つのループだけで足ります。1つのループで Amax と Aminim のこの2つの、あの、2つの、うん、と関数、二つの値でキープして、あのコストは O of N ですね。1回のループで。じゃあ次は、えっと、K 番目の実際 値ですね。K 番名の小さい値を見つかるために、あの、まあ、一つの考え方は、K 回 A をループして、まあ、例えば、10番名小さい値を見つかるために、まず1番名小さい値を見つかって、それを抜けて、じゃあ2番名 小, 小さい値を見つけて、それ抜いて、で、次は3番名、次は4番目次は5番名。 それはね、なんか10回、えっと、a をループします。このコストが o of n かける k。k が大きければ o of n の2乗になります、に近くなります。k が大きい場合だと、あと何回ループするじゃなくて、まず a をそうとして、で、えっと、k 番目小さい値は ak になります。このコストは o of n の log n。 だから、まあ、これは、あと、さっきの、ブラック、ブラックフライデーの逆ですね。ブラックフライデーの方が、あの、A か何回繰り返すの方が早かったけど、今回が A、えっと、ソートの方が早いです。じゃあギャ、ギャップの方ですね。ギャップはね、うん、と、一番単純な考え方は、まず I をループして、で、I の中で J をループする。それは二乗ループですね。 例えば、i が1の場合だと、j が2、3、4、5、6を探す。じゃあ、i が2の場合だと、j が3、5、6。i が3の場合だと、j が4、5、6とかで探す。これはね、コストは o、O of n の2乗ですね。だけど、紙でちょっと考えてみると、最大のギャップが、実は、あの、最大値マイナス最小値ですね。それちょっと考えて、あと、こ れ, これは本当だと、あの、保証ができます。 で、これをわかると、じゃあ、えっと、この3問は実は1問と同じです。だから3問の答えと1問の答えと同じ。O of n です。だからなんか本当にこの問題が他の問題と同じじゃないかと考えるのはとても重要なことです。で、最後は longest increasing subsequence。まあこれは本当になんか簡単な回答はないですね。すべての subsequence を探さなければならない。 あのまあ、あの、ちょっと複雑な、もっと早いアオゴリスムがあるんですけど、まあ、今回はこれを見ないですが、あの、まあ、O of N2 の N 乗。これは来週、この、この問題の解け方を来週をちょっと見ます。では、えっ、ー、と、従業概要のビデオはこれまでです。次のビデオでは、えっ、ー、と、全探索についてを少し説明します。 じゃあご清聴ありがとうございます